つご紹介をしたいんですが、はいえー、東さん、安田さん、スタッフの皆様いつもありがとうございます。新番組が始まると聞ききうれしく思っています。生きづらさといえば最近コロナの状況が明るするにつれて思い込みの正義感が強くなるのか。 攻撃的になる人が多くなっているように感じます、うん、感染した人の状況も知らないままその人が感染したことを責めたりサザエさんの番組でゴールデンウィークを楽しむシーンがあると炎上したり、うん、あったねありましたね、うん、自分の正義感を過剰に押し付けるのはみんながストレスを溜め込んでいるからでしょうかど、うん、のようにすればこのような嫌な流れを変えることができるでしょうか とということなんですがやっぱりねいやしんどいねい、ね、言葉がすごく先鋭化してしまっている傾向というのはあるなと思ってて、うんこううんねうん、だからこそこのこういう番組を作りたいなってい う, ふうに思ったんだけど、うん、なんかやっぱりそれって、うん、こういう時にしんどいとかこういう時に不安だっていうふうにこうリリースする場がそれだけやっぱりこうないことのこう裏返しなのかなってい う, ふうにも思ったんだけど、うん、どうですか トイレットペーパーなくなっちゃったりねトイレットペーパーたくさん買ったからって別に不安が消えるわけじゃないけど<笑>ものすごい不安だから、ね、たくさん買っちゃうんだろうねあれはねきっとねなんかサザエさんがね別にアニメなんだからね不謹慎じゃないと私は思うんだけど、うん、びっくりするよねすごい見ててしんどいなって思うそういう何だろう、ね、なんかスマホ見ててもエネルギーを受けちゃうからねそうだね なんか私たちはこう現実の世界でしんどいけど、うん、せめて、うん、サザエさんたちは楽しそうで何よりだなじゃなくて、うん、サザエさん、うん、ねってなっちゃうぐらい心の余裕がないっていうことだもんね。んすごいよねー、うん、でも私はもうやっぱりしんどいからしんどい時はタイムライン見ないねあのスマホを置いちゃうね。<笑>健 全, 然健 全, <笑>健全なんかやっぱりこう 離脱することによって自分がね置いていかれるんじゃないかみたいなあこそれは思うね。疎感みたいなものを持ちがちだと思うんだけど、うんう ん, うん、なんかこうこ、うんうん、ういう時こそもう離脱していいんだよこう離れていいんだよっていう、うんうん、ことはなんか呼びかける必要があるのかなとは思うよねあ。離脱した方ががいいよね、うんうん、自分の心の心エネルギーーチャージされるまで あの、ちょっと置いた方がいいよね。それで、ニュースとか、あのー、見ないと、情報を見て動かないと、お仕事のこと決めないとっていう、家族のこと決めないとっていうことがあるときは、あの、夜の9時から10時までにするとか、朝の8時から9時まででする、なんでもいいんだけど、ね、ずっと見続けると、本当に、あのー、疲れちゃうと思うから、特にツイッターなんかはね、見たいものと、 いろんなのが入ってくるのがいいとこだけど本当にいろんなのが入ってきて受けちゃうから、うん、元気な時だけ見るで本当に必要な情報は自分から取りに行く時間を決めるってしないと、うん、やっぱりもうすごい疲弊すると思うなわかるわかるなんかすごい真面目な人ほど、うん、なんかちゃんと情報収集しなきゃとかそ う,、ねそ う, そうね、で自分の立ち位置をそれに対してこう表明しなきゃとかすごく焦りとかもあると思うんだけど、うん、なんかやっぱり、うんうん、土台をちょっと変え ってみるというか、情報収集の上に自分を置くんじゃなくて、やっぱり自分の心の健康とか。で、なんか体の健康もそれに入ってくるのかもしれないけど。なり、土台を置いて、そこに無理のない情報収集とか、うん、プラスアルファの時間を乗っけていくみたいな感じだよね。本当にそうだよね。なんかこう切ってさあ、血が出てたらさあ、なんか止血したり、傷ははったりできるじゃない、するじゃない。うん、でもさ、心が疲れてるのって、すごい無視しちゃうよね。 どこまでさどこまで自分が SOS 高まってるのか分からないからやっぱり私も結構無視しちゃうと思う心に疲れが溜まってるとか自分は今しんどいって感じてるんだって分かるのってすごい難しいから休んだらなんかサボってるとか怠けてるのかなって自分に対して思っちゃうんだよね、うん、でももっと休んでいいし本当に元気エネルギーが回復した時に向き合えばいいことって日本ってくくるわけにはいかないと思うんだけど、うんうん、どうしてもやっぱりこう今の社会の中で こう耐え忍ぶことが美徳みたいなこう耐えてこそだみたい な, なんかまだそういう空気感ってすごい根、ね、強い気がしててんなんか本当にこう呼吸をするのと同じぐらいの自然さでこう、ね、ふっと弱音を吐いていいんだよっていうところだよねー多分ね。 私自身自分にそれを許せてないかもしれない頑張らなきゃってどっかで思ってるね、うん、きっとそうじゃない自分はダメなんだってすごい思ってると思ううんうんそうだからもう「うん、頑張れ」っていう言葉もちろん大事だけどこうそれと同じぐらい頑張らないみたいななんかそういう反にやってもいいよ ね, ねダメでもいいみたいな<笑><笑>ダメでもいい休んでもいいっていところが足りないよね<笑>、えー それにちょっと重なる視点なのかもしれないんですがこういうメッセージも来てます。桃五郎さんからいただきました、はい。海外に長いこと住んでいて日本に戻ってきました。なぜ日本の男性は男性というだけでこんなに威張っているのでしょうかその一方、日本の女性はなぜこれまでそれを許してきたのでしょうか帰国後、日本に対する逆カルチャーショックで。 日々息苦しい思いいい思を抱いていますお二人はどう思われますかということなんですが、うん、どううでしょうねなるほど、うん、私は、なんだろう、許してきた女性がその女性差別を許してきたかと言われるとなかなかこう厳しいな、難しいなと思って、うんうんうん、なんだろうね、声も上げられないぐらい 踏, 踏まれてきたのかなっていうふうに私は思ってるんで でそれでこう先輩たちが本当に少しずつ少しずつあの社会を変えてきてくれた延長線上に私はレズビアンなんですって言える私がいるかなっていうのはすごく思っていてその時代その時代にやっぱりどうしようもなかったこととかもう本当にやりきれないよう な, なんだ残っていなかったりとか隠れていて今は私も見えないような本当に苦労がたくさんあったと思うんだよね声さえ上げられないってことが長く続いたんじゃないかなと私は感じるけどなっちゃうま それはめっちゃ思う、うん、なんかその、うん、今でさえ例えばその性暴力とかこう、うん、ハラスメントに対して声を上げるとものすごいやっぱりこう、うん、罰則を受けてしまう う,、ねううん、なぜやっぱりこう声が上がらなかったのかって、うん、上がらなかったっていうか、うん、上げられなかった。 面ってすごく強いよね、うんうんうん、でそれがやっぱり楽器が今言ったみたいにこう先輩たちとかこう先に声を上げてくれた人たちが少しずつ本当に少しずつ積み重ねながら、うんうんうん、もう少し生きやすい社会を作ろうよってようやくこう変化の兆しが見えてきたのが今な気がするんだよ ね, だねでも、うんうん、なんか自分自身もこう無意識にすり込まれてたところっていうのは確かにあるような気がしてて、うんうん、例えば ね、このフォトジャーナリストの世界ってものすごくやっぱりこう、うんうん、男性が多い社会だし、うんうん、フォトジャーナリストに限らずメディア全般まだまだそうだと思うんだよね。そうだねねでそうするとなんか本当にこの仕事始めたばっかりの時とかは、うんうん、なんかあ男性みたいにたくましいねとかこう男性社会にこう自分を倒っていくっていうことがなんか正解のように思っちゃってたところ。うんうん ってあると思うし最近になっていろんな人がこう声を上げてくれたからあこれってノーって言っていいんだとかあこれは確かにハラスメントだよね、うんうんうんうん、だよね今までやっぱりもやもやしたものがあったけどなかなかそれを言語化できなかったのがいろんな人がこう言葉を紡いでくれて、うんうんうん、私たちにこう声を言葉をくれた気がするんだよねあこれを声に出していいんだっていうふうに。それは やっぱり最近の変化としてあるのかなっていうのは思うよねうん私もすごいそう思う本当にそう思うなんか許し て, たっていうと言われるとどうなんだろうなぁ難しいなぁでもそういう風にきっと質問してくださった方は海外から帰ってこられてそういう風に目に映ったんだよねそういう風に映るんだよねきっとねななんだろ う, なぁうんなんかその海外から帰ってきてってい う, うん、うん、ところでもう1人 お答えいいただててまして、はい、さんから、はい、私はここ数年で日本はとても嫌いになってしまいましたきっかけはいろいろな国に行ったということもあるかもしれません、うん、日本のいいところ日本人のいいところもちゃんと知っているつもりですし認めています、うん、どこの国にも長所短所があるのは承知の上で、うん、日本が嫌いになってしまいましたがそれは正直で素直な気持ちです、うんうん、どうしたら生きやすくなるでしょうか辛いです とといいいうううう声をいたただだきました、うん、どうでしょう、ね、どどでょんんなところがしんどいんだろがねやっぱりこうこ女性としてとかマイノリティとして生きづらいっていうところがあるのか な,、ねえー、でなんかこう具体的にどういうところっていうのが書いてあったので、うん、どこから考えたらいいのかなというふうに私も思ってたんだけど、うんうん、なんか日本ってい う, こう大きな 主, 主語で。 く っ, っくりきれないところももちろんあるし、うんうん、なんか今、自分が生きている社会もこういうところが生きづらいこういうところが好きっていうのものすごくやっぱりこう人によって違って、うん、そうだねうん、んだよね。ただ なんかやっぱり海外と行き来しててすごく感じるのは、うんうん、日本はこういうところを改善したらもっと良くなるんじゃないっていうたい時にいや日本はそんなことない素晴らしい国だそんなこと言うなっていうふうにこう、うん、なんかそれに対する。 サジェスチョンしてるんだけどそれを許さない空気感みたいなのもどこかにあるような気がしてそれ自体にもしかすると生きづらさを感じるそうだ ね, <笑>そうだねアップデートしていくにはここがもっとこういう風になったらいいよね今時代は変わってるからこうだよねってことを柔軟に聞けない社会があるのかもしれないよねそういうとすごい炎上したりバッシングされたりする。 そこが来るししんどいよねもうそれさっきの話だけど声上げられないもんねそんなんだ、うん。そうなんだよ ね, ねなんか本当に身近なところで行ったらこう電車の中になんでベ ビ, ビーカーを持ってくるんだっていう声が上がっちゃったりとか、うんうん、私去年ガテマラに行って、うんうん、ガテマラってまだまだ女性たちが声を上げづらいっていう取材をしてきて、うんうん、あこれは日本に伝えなければって思ってきてんだけど<笑> ふと日本社会をこう、ね、振り返った時にガテマラよりも日本の方が実は国会議員に占めている女性の率が低いっていうことに気がついて、うん、あれ、うん、っていうふうに思ったんだよね。でうん、そういうういいところを変えていきましょう 社会を良くするためのサジェスションとか提案とかを、うん、もうちょっとやっぱりこうスムーズに受け入れやすくしていくみたいなことは必要ななのかもしれないよ ね,、うん、そうだねジェンダーギャップ指数は本当に低いもね日本で生きて育って日本で仕事て、うん、日本で暮らしているとあんまりこう女性差別があるって実感しにくい人もいるんだけどでも今の日本のジェンダーギャップ指数はもうとんでもなく低いよね。 だからやっぱりこの桃五郎さんもなおさんもせっかくやっぱりこう海外からの視点っていうのでいろんな気づきがあると思うのでなんか海外で学んだことはこういうことがあるんだけどどうっていうのをあそれも取り入れようとかあこれも議論の余地があるねっていう風にもうちょっとやっぱり柔軟に。 受け止めていく受け皿みたいなのがいなのかな、やっぱりね。うん、ねそのやっぱりこう言えなさみたいな生きづらさに関連しての、うん、質問になると思うんだけれど、テ、う、ラ、ん、さんから小雪さんへの質問ですということで、仕事帰りなどに小雪さんのツイッターを見させていただいています。ます発しづらいいや色々な不安仕事で疲れていた私の心に 穏やかだけど筋の通ったしっかりとした主張に安心感を感じ優しさを感じて元気になれるからですいつも前向きで強いなすごいなと思うんですがセクシャルマイノリティであることに生きづらさを感じていらっしゃいますかもしあるとしたらどんなところに感じているのでしょうかうちなみに私は生きづらさを感じていましたそれはレズビアンであるからということと他の要因が混ざっていると思います。 今ここでは言葉では言い表すことができません、うん、ということなんですが東さんへの質問でですすーメルありがとうございますいやでも私もそうですよ、あのー、自分がレズビアンだから生き難いということそれ こ, のこの一点ということでは私はないと思うんですね例えば性同一性障害の人で今、性別移行をしようとしている人手術だったり治療が必要で今、そのことにすごく人生の中であのやっぱりしんどさだったり、えー、意識がそこにすごくいます。 力がすごく向いてる人はもうそれがしんどいっていうことも当然あると思うけどでも私の場合はなんだろうな。 あの、本当にレズビアンであるっていうことは、今の私の東小雪のすごい一部なんだよね。いろんな属性だったり、いろんなことがある金沢市出身とか血液型が A 型とか、そういういろんな要素の中の一つが、まあ、セクシャルマイノリティ、マイノリティ性っていうことなんだけど、それが全部じゃないんだよね。だから、うん、若い頃はやっぱりなんか誰にも言えないんじゃないかとか、人に言ったらすごい否定されるんじゃないかとか、嫌われちゃうんじゃない、気持ち悪いって言われるんじゃないかとか、すごい思ってたし、それはとってもしんどかったんだけど、今は、 あのー、もうオープンにして生活して長いから私にとっての一部っていう感じになっててでもやっぱりあどうしてパートナーと結婚できないんだろうと結婚したいと思っても結婚できないんだろうなとか結婚できたとしても私は今パートナーがですねクローゼットって言ってセクシャリティをオープンにしないで生きてる人なので、うん、2人の関係を人に言えないんだよね。そうすると、うん、あのパーートナーが あのカミングアウトしないっていう選択は尊重したいと思ってるし安全にあのお話できるようになってほしいでも、それまでは言わないでおくっていうのはもちろんそうなんだけどな ん, でなんで隠さないといけないんだっけって思うことはあってそれはやっぱり生き難さというか不思議さというかそういううういのはややっっぱぱりり抱えてるかかななと思うよね、うん、本当だねなんだこう、うん、自分自身の一部とはいえやっぱりなんでそれをこう、うんうん、隠して生きなければいけない状況があるんだよ うそれってやっぱりこう自分だけのやっぱりこう力だけではどうにも、ね、ならないところがあって、うん、でもね少しずつだけど今までやっぱりそうい う, こう当事者っていう言葉の使い方って私はすごく難しいと思っていて、うんうんうん、例えばそのセクシャルマイノリティである人たちだけが。 当事者なのかとか、いろんなこう議論があると思うんだよね。うん、で、うんうん、今まではやっぱりその狭い意味での当事者の人たちだけの問題でしょ？っていう風うにこうなっていたものが。うんうん こういやもっと生きやすい世の中にしようよってい う, うにこうにどんどんやっぱりその輪が広がっていったからこそのちょっとずつのこう社会変化だった気がしていてなんかそれがちょっとずつでも今は積み重ねてきてるのかなっていうの も, もう、うんうんうん、私もこの10年あのいろんなところでいろんな人にお話しさせてもらって驚かれたりすることもいっぱいあったんだけどでもあ、そうなんだ知らなかったごめんなさいあごめんね、知らなくてこの言葉使ってたこんな風にしてた。 つけちゃった、知らなかった本当に良くなかったごめんなさいっていう声をすごいたくさんもらって、うん<笑>らね、それもちろん何 か, かあの加害をしてしまうっていうのはすごく良くないことだけどでもあ知らなかったあれって傷つけることだったんだいけなかったんだって今気づいてもらったら、うん、あそこから次の日からね、その日から変わっていけばそれが広がっていくのねすごいいいなと思ってて、うん、知らないこと不勉強なことって私もあるし、うん、でも良くなかったんだあそうか知らなかったごめんなさいって思ったらもうちょっとずつ変えていってもらえばそれがこの10年の変化の積み 重ねなんだじゃないかなって本当に思うんだよね。本当ね、ちょっとずつやっぱりその知るっていうことを積み重ねながら本当にこう一人の人間として自然体でも、ね、そうそうそうそうそうそうそ、ね、そうだからカミングアウトしてまあそうなんだね。どんな人とかあそうだったんだね。えそれでっていうふうに私は本当に早くなってほしい。本<笑>当に。はあ、楽しいね。な ん, ね<笑><笑>なんかね、でもメールをねたくさんもらってすごい嬉しかった。 ねえ、なんか、こう、私たちの側が学んだりとか、気づいたりとかそ、そういうことの方がむしろ多いよね。すごい考えた。<笑>ということで、第一回生きづらいあなたへということで、これから第二回第三回と続けていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。よろしくお願いします。うまどうもありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。